平成19年にもばらしを拠点に活動をスタートさせましたチームコンセプトは夢と笑顔踊り子だけでなく三脚の皆様も笑顔になれますようなるこの音色を大切に演出してまいりますそれではよろしくお願いいたしますあなたみましてみなさんこんにちはこんにちは初めてこちらのイベントを参加させていただきました美人と申します今日は寒い中でありますが精一杯の演奏をお届けし Yes, everybody?